皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。2022年8月17日、水の近くにしかいないんじゃないかと思われたすらみちでしたが、そもそもこのマップには水がないので、仮説は崩れました。仕方ないですね。そして、すらみちが移動する貴重な瞬間の撮影に成功しましたので、ぜひお納めください。 明日から天性モンスターフィーバーが始まります。そういえば、バージョン 6.2 で追加になった天性モンスターはまだ倒していなかったなということで倒しに行きました。今回もなかなか苦戦させられました。出現まで30分かかりました。これがバージョン 6.2 で追加された天性モンスター、怪しい竹です。称号というか、肩書きがなかなか面白いので、これをセットしたい人は倒しに行きましょう。